あそれでは皆さん、すいませんそろそろ始めさせていただこうと思いますがよろししいでょょうかちょっとです、ね、気持ちあの空間、結構空いているのでよければあの前の方に少しずつでも来ていただけると大変ありがたいですし僕らもちょっとテーブル一個にまとまった感じだったりするのでぜひあのお近くの方にお願いできればと思います。<笑>はいということでじゃあこれから始めさせていただきます皆さんよろししくお願いいたします。 ちょっとこちらのスライドはちょっと文字とか見えづらいかもしれませんがご容赦ください今回テーマとして官民副用で切り開くトライセクターの新しい働き方ということでお話をさせていただこうと思っておりますちょうど4人で自己紹介もできればなと思っておりますが今回このセッションを企画したのが私だったりするので私の方から最初簡単にこのセッションの企画背景等も含めてご紹介させていただければと思います でですねちょっと最初自己紹介から入れればと思いますが私自身ですね週3日間はあの民間企業の制社員として仕事をしているのと2日間に関しては非常勤国家公務員として文部科学省の広報室で仕事をしております民間の方ではこのループスコミュニケーションズっていう会社で企業向けに広報とかマーケティングのコンサルティングをしていたりしますし まあ、えっと仕事としてはいろいろやってたりするんですけれども他にいろいろと副業兼業的なことも個人でやってまして例えば一般社団法人ワークデザインラボっていうあの団体で共同創業者かず理事として活動していたりとか一般社団法人創設メンバーとか事務局長という形で動いていたりしていますで他にも新宿区に住んでるんですけれども新宿区の方では子ども子育て会議の組員もやっていたりしますし そう あ, のあんまり言ってなかったかもしれませんがやってたりしますしちょっと簡単に夫婦の取り組みもご紹介したいなと思うのが結構このシビックテック含めて近しい分野で夫婦で活動しております例えばメディア運営していたりするのはテーマとしてはテクノロジーマーケティング NPO 政治行政子育てとかそういうテーマで情報発信していたりとか IT× 政治の会というコミュニティも運営しておりまして政治行政分野における広報とかコミュニケーションに関するコミュニティもあったりしますで他にもこのメディア格差との情報交換 これ左上から Facebook さ右側が Twitter さ左下が Google さんで右下がヤフーさんだったりしますけれどそういったところの情報交換もしてたりしますし今日のちょどあの、時間があればご紹介したいなと思いますけれども NPO 法人 s v p 東京という団体でもパートナーとして活動していたりしていて NPO 界隈でも結構動いていたりしています e-education という団体では途上国向けの教育課題に立ち向かっているところがあるんですけれどもここでも、えっと、ご出をしていたりとか 今日も別のセッションを持っていましたが NPO 法人エティックの方でも少し活動していたりしています今日のテーマとしてはですねちょうど私が昨年から文部科学省の大臣官房総務課広報室の方で広報戦略アドバイザーを始めさせていただいていますでなので、えっと、正式にその週3日と週2日という形で2枚名刺を持ってあの所属するという形でやらせていただいているんですけれども、まあ、何やってるかという話はのそのまた時間があれば詳しくご紹介できればと思っております で, ですね。ちょっと今日皆さんがどこまであのこのテーマのどの分野にちょっと興味をお持ちい た, いただいたかって、ちょっと分かりかねる部分もあるんです。けれども、初めにちょっと是非お伝えしたい。あの話がありまして、何かって言うとですね。このトライセクターリーダーって話をぜひ最初に冒頭でさせていただきたいなと思っております。この単語を今僕が言う前に元々知ってました。っていう方ってどのくらいいらっしゃいますか？ちょっと良ければ読書いただけると大変ありがたいですが、ありがとうございます。お一人ということで。 あのぜひちょっとご紹介したいなと思ってるんですけれどもこれ何かというとですね上に書いてますけれども企業とか政治行政とかあと非営利組織も含めていろんなセクターがあるかと思いますがそういったセクターの垣根を越えて活躍する人のことをトライセクターリーダーということであの新しいキャリアとして定義されたのがこのハーバードビジネスレビューの2014年2月号でしたでここで紹介されているこれ確かにいいなと当時読んでいて思いまして実際にちょっと小さい図で書いてるんですけれども つのセクター内でで解決できる課題って結構減ってきていたりすると思いますし行政もかなり頑張ってやってると思いますけれどもやっぱりその行政だけでは解決できない課題が多すぎるのもあるのでそういった部分でいうと企業とか政治行政とか NPO とかいろんなセクターの垣根を越えて課題解決に取り組んでいくことが重要かなというふうに思っていますで例えば海外でいうとこの2人とか非常に著名な方だと思いますけれども左側が元副大長のアルゴアさんだったりは。 ごめんなさいだったりすると思いますし、えっと、右側に関しては Facebook 社の CEO のセリル・サンドバーグさんだったりしますけれどもこういう方々ってもともと民間でも活躍していて国とか政府の方でも活躍していて非営利組織でも活躍するっていうかなりあのマルチセクターで活動されている方だなと思っておりますなのでこういう方々が海外にも増えてきていると思いますし国内でもかなりこのシビックテック界隈にも増えてきていると思うのでこういったところはもっとあの 社会的にも広まっていくといいんじゃないかなと思います。でですね。まさに日本でいうと、この少子高齢化をはじめとした様々な課題があると思うので、そういった課題に対して立ち向かっていくためには、下に書いている通り、セクターを超えて社会課題の解決に取り組むことが重要かなと思っています。ただ、えっとこれって言うのは簡単にやるのはすごい難しくてですね。 今日もちょっと4人で集まってるんですけれども、まさに必要なことって、こういうセクターの垣根を越えて活動する人がまず増えていくことが非常に重要だと考えております。例えば、ここにちょっと小さく載ってますけれども、えー、やっぱりセクターごとに時間軸も違えば行動原理も違って、様々な違いがありますそういう違いを体感値を持って実践につなげていける人が非常に重要かなと思っていて、そういう話を今日う、この後とできればと思ってっきっちゃす。 あすいませんちょっとマイクを変えましたが思っていますなのでこういうセクターのことを意識した働き方へのシフトに関しては今日いろいろご紹介させていただきたいですしあのみんなで話していければなと思っております ちょっと参考までに過藤家的なというかあの僕がですね、夫婦ですごい意識している実践している働き方をご紹介したいなと思っているんですけれどもこんなふうにその企業とか NPO とか政治行政含めてさまざまなところに組織に所属したりとか業務委託で仕事をしたりとかプロボのしたりという形で仕事に取り組んでいるつもりです。こういうことを個人でもやっていけるとかなりその社会課題解決に向けて取り組んでいける幅が広がっていくと思うのでこういう話は是非これからもしたいなと思っております。 一度、最初の話はそろそろおしまいにしたいなと思っているんですけれども、例えばそれに向けて、えっと、これまでやってきたこととして、こういういのがあります左側に上げているのはちょっと字が小さいですけれども、えー、今年の前半にですね副業× g ブ v t e c という形でイベントを開催いただいて、そこに登壇させていただきました。 シビックテックの分野にもよく出ていらっしゃる政府・信頼補佐官の方々とかとご一緒させていただきながら副業をかけるガブテックっていうテーマでお話しさせていただいたりとか右側に挙げてるのは週3から OK の広報に関する求人が結構あの内閣府とか内閣官房とか国とか政府の方でもあるなというのを思ってですねそれをまとめた記事を公開したところ1000円近くいいねがついたりして結構あの知らなかったけどこういうのあるんだっていうが多かったりもしたのでそういったのもぜひ知っていただきたいなと思っております。 他にも、これもちょっと小さいですけれども、結構各省庁で意外とですね、その民間人材の、しかも結構、意思決定に近いところに行けるような幹部。 ポジション的なな求人もあるなと思ってます例えばこれ左側から言うとデジタル政策担当の方を募集していたりとか広報室長を募集していたりとかあと企画官級幹部職です、ね、のポストを募集していたりってことが結構あったりするのでこういったのもぜひ皆さんにもご注目いただきながら今後あのキャリアを考えていただけると面白いんじゃないかなと思っております。でですね今日このののセッションの僕としてのあの 思いはこういったことがしたいなと思ってましてまさにセクターの垣根を越えて社会課題の解決に取り組む人が増えていくといいなと思っているのでそういう思いを持って僕は話したいと思いますし、まあ、これに共感いただけるんあれば皆さんにもそういう話をしていただいたりとか皆さんからもぜひお声がいただければなと思っておりますということでちょっと前半が長くなってしまいましたがこれからお三方にも自己紹介をお願いしたいと思っておりますちょっと参考までに僕の方からご紹介したいのがちょっと一番左側は今日いない人間なんですけれども 文部科学省の方でも僕が1人目としてあの広報戦略アドバイザー、去年から始めてるんですけれども、今では実は文科省では広報室に3人広報戦略アドバイザーがいまして、そういう人間が民間から入ってきていたりしています。 で真ん中に挙げているのはそこにいる篠原さんなんですけれども国家公務員の兼業しかも優勝でお金をもらいながら兼業を副業するっていうのも、えー、だいぶ制度が整備されてやりやすくなってっていのもあってこの春ぐらいから少しずつやってきてる人が増えてきていたりもしますが、そういった話もぜひ聞かせていただきたいなと思いますし、えっと、一番右側にあるのはですね後ほど小菅さんからのご本人からお話があるかもしれませんが、えっと、ビズリーチさんからのえっと ビズリーチさんで募集して1338名の応募があってその中から2名選ばれたっていう週1官僚がいましてそのうちのお一人が今日いらっしゃる小菅さんだったりしますのでそれも含めてかなりいろんな新しい動きがあるのでそういったところもぜひご紹介させていただきながら今日過ごせればなと思っておりますちょっとあの触れられなかったらご紹介後ほどぜひお願いしたいと思いますということでちょっと僕の方から前段の話をさせていただきました では、えっと、引き続き、あの、一人ずつ簡単に自己紹介をお願いできればなと思って、いて、ちょっと。投影する。るじゃ、はい、遠くでつないで、き、おきましょうかね。すごいですね、今日は会場が満員になっていてですね、すごい熱気がこっちにも伝わってきますけどね。はい、あの、カメラの向こうの方、ちょっと見えないかもしれませんけども、会場、今、あの、大変な熱気になっていてですね。大人数、わあ、みんなと挨拶できるかな、みたいな感じがありますけども。じゃ、あそろそろ用意ができますでしょうかね。はい、続きのモデレーター先をね。 <笑>次のモデルたはいということでえっ、ー、と今日は男女男女というふうな形でですねあの男女雇用機会均等法にまあ、照らし合わせてえー、席の位置が、えー、決まっておりますけどもまずはあのー、僕も大好きな小島さんの方からあのー、プレゼンの方をいただきたいなというふうに思いますれ<笑>それではよろしくお願いします、はい、どうぞ<笑>ありがとうございますえっ、ー、と小島まり子と申しますはい。 でえー、と外務省の方で実は8月末で任期を終えてしまったんですけれども外務省におりましたで私は兼業ではなくて完全に民間を辞めてから外務省に移って で今また独立してあのやっているんですけれども現在やっていることはも、えー、ともとバカルディというお酒会社にいましてそちらの PR をあの業務委託を受けているのとあと、まあ、外務省の方のプロジェクトも少しあのお手伝いをしながらあとホーブスというあのビジネス誌の方で編集の仕事をしてます、はいえー、と一個一個あの簡単に外略をということでもともとのキャリアのスタートは編集者でした。 エスクワイアというカルチャー誌がありましてこちらで編集の仕事を5年ぐらいやっていました。 でその後のバカルディがすごく長くてですね10年半ぐらいやっていましたでここで広報の仕事やってたんですけれども、まあ、さっき加藤さんからもありましたがなかなか民間 の, あのなんでしょうプロモーションで限界を感じたというか、まあ、バカルディもグローバルの取り組みとして結構あの SDGs だとか、まあ、プラスチックストローを廃止しますとかそういうものの方が実際の商品の話よりも話題になったりだとか結構あの企業を超えたところでこれからは活動を広げられる方が、まあ、企業に とってもいいんだろうなってうしたら思いつついました。でその頃に私はなんと先ほどの加藤さんの週産官僚の記事を見かけてしまったんですね。加藤さんがきっかけだったんです。であのそれであこういうキャリアもあるんだなと思ってあの受かるかわからないけどエントリーしてみようということでエントリーをしたらあのご縁があって通りましてで次のスライドですかね。 であの外務省の方にお世話におなりました で, 外務省でやっていたのは外務省がやっているジャパンハウスという文化事業のプロジェクトがありましてご存知の方はいらっしゃらないと思うんですがいらっしゃいますかね<笑>いらっしゃらないと思うんですがあの実は、えー、と結構大規模にやっていまして3カ国ではい あのロンドンサンパウロ・ロサンン・ンンドササパウゼルスでで文化施設ですね日本 の, あの職人さんだとか、まあ、現代アートだとかいろんな今見せたい日本っていうものをあのアピールする場所としてやっているジャパンハウスという施設がありますでこちらは、まあ、レストランと物販もあるんですけれどもそちらで、まあ、どういう日本を見せていくか、まあ、すごい広い意味での広報なんですけれどもそういったあのパブリック・ディプロマシーの分野をやらせていただきました。 でいろいろ経験して、今はあのまた民間に戻って、あのこれから漢と民をつなげるようなこととかできたらいいなと思っているような段階です、簡単になりますが、以上になります。 今日の4名はです、ね、ここで皆さん、大体、バックグラウンドを初めて知るみたいな感じで、えー、だいぶアドリブ感がありますけれども、このライブ感こそが、なんか新しいイノベーションを生むのに大事だなと思いますので、ぜひお付き合いいただければなと思います。 冒頭の加藤さんとですね小島さんに比べると僕のスライド2枚です2枚で5分間の自己紹介をさせていただきますので僕の顔とですねあとなんかよくわかんないですけどもこの辺の組織を少し覚えておいていただきたいなというふうに思います改めまして経済産業省でですね週1だけ完了をやっております空飛ぶコミュニティ空飛ぶ車コミュニティマネージャーの小菅と申しますどうぞよろしくお願いいたします ね、大きな拍手をいただいて、ね、今、ありがたいなと思いますけども、えー、あくまでこの週1日しか私はあの霞が関にはおりませんで、えー、あとの4日間は基本的には実は NPO の, この一番大きいロゴで書かれております社会の課題に市民の創造力をという、えー、キーテーマで活動している「イシュープラスデザイン」という組織に、えー、所属しています。 実はこのイシュープラスデザインというのは、この社会の課題に市民の想像力をというふうに書かせていただきましたが、主なクライアントは、全国に1700以上ある市区町村が、基本的にはメインのクライアントになります。 様々地方創生という文脈で地方にはいろいろな課題があるんですけどもその課題をもう少し課題を可視化したりとか課題を何かデザインの力で解決できないかといったアプローチからさまざまな観光のお手伝いもさせていただきますし少子高齢化みたいなところのお手伝いもさせていただきますしもちろん地域によってさまざまな課題が一本化していませんのでもう少し大きなレイヤーの例えば認知症の課題をどうするのか虐待の問題をどうするのかみたいなところを デザイン思考のアプローチで解決をししてていいいるという集団に属していまは、まあ、それ以外にもちょっと不思議なところで言えば群馬県の嬬恋村という地域の観光大使をやらさせていただいたりとか企業マターではシンフォニークルーズというですねクルーズ船を持った シーライン東京というところで広報 PR の顧問をやっていたり嬬恋、えー、村と連動しているこの NPO, NPO じゃないですね任意団体ですね日本愛妻家協会というですね、まあ、夫婦がの温暖化をどういうふうに推進できるかといった団体を、えー、属してやっている次第です。 もともと実はこの官僚の仕事っていうのは皆さんがその例えば加藤さんが就任やられているとかそれを見て募集したというキャリアとは全然僕は違っていてもともと NPO のイシュープラスデザインというところのクライアントさんが行政の職員だったというところがありますで、えー、全てのプロジェクトデザインからアプローチとは言いましたけども行政職員とそれこそ地域に住まう人々とさらには NPO みたいな私たち外のプレイヤーがまああのマルチステークホルダーが一緒になってものを作らなければいけないときに どうしてもそのメインクライアントである行政職員のインサイトの部分で何が課題でどんな壁があってどういう思考で物事に取り組んでいるのかっていうのが自分がその行政サイドを経験したことがないので正直なところを表層的に割り替えできても内部の部分までは分からなかった。 まあ、こんなところがありまして、たまたまその経産省さんが、週一の官僚っていうのをえやれる人と、ぼしーみたいなことが書かれていたので、これは行政の自分がなってみることによって、こういう価値観があるんだ、こういうところが壁なんだというのが理解できるんではないかなというところで飛び込んで、今回、採用に至ったわけです。うんね、はい でえー、とやっている、えー、プロジェクト本当様々です、えー、と地域、えー、地方創生みたいなところで、えー、群馬県の嬬恋村みたいな地域の観光振興みたいなことをしていることもあれば例えば東京都の組織である警視庁みたいなところと交通安全に関する取り組みをデザイン的アプローチでいかにそのソーシャルデザインというふうな形で交通安全の機運を高めていくかみたいなプロジェクトもしていますし和歌山県の新宮市みたいなところでは女性活躍支援みたいな座組で行政職員の女性と町に住む 活躍する女性みたいな人たちと一緒に情報発信の PR 舞台みたいなものを運用したりみたいなこともさせていただいています。 全国各地の課題みたいなところを言えば、先ほど小島さんからもありましたけども、SDGs みたいなのと地方創生をブリッジするデザインですとか、まさに空飛ぶ車みたいなものは、そもそも空飛ぶ車とは何ぞやみたいなところも、まだ通年上理解が少ないですし、そもそも頭の上を何か物体が飛ぶみたいな社会需要性をどうやって高めるんだいみたいなところも含めて、今まさに官民が一体になって、制度設計を含めたものを展開している次第です。 まあ、基本的にあの見ていただいて分かる通り口から生まれてきたような感じでずっと喋っていられるので時間を切らないと終われないというところが1つ弱点ではあるんですけどもこんなはい息吹を菅の方にお話をさせていただきつつえー面白しおかしくやっていければなとい う, ふうに思います今日はよろししくお願いします。 続きま続きまして、あの文部科学省におります篠原と申します。よろしくお願いいたします。簡単にあの自己紹介いたします。と、えっと平成20年に文部科学省にまあ入省いたしまして、まあ、12年間まあ完了をやっております。 でまあ、あの今までこう辿ってきた部署をざーっと書いてみましたけれども、まあ、大きく分けて2つあるかなと思っていて1つはあの科学日本 の, その科学技術力を強化するためにどうしたらいいかということを、まあ、いろんな科経験してますけれどもあやってきたというのがありますで例えばですね、えー、と2013年の7月に科学医学術政策局の企画評価課というところにいたんですけれども、まあ、ここでやった仕事っていうのがその科学技術 今後、日本の将来10年先を見据えて、どんな科学技術政策を打っていったらいいかということをです、ね、今後5年間、どういうふうにしたらいいかということをあの、科学技術基本計画というものがあるんですけれども、そ の, あの立案に携わったり、まあ、基本的にも科学技術政策ばっかりやってきたという感じですで、大きく分けて2つと申し上げましたけれども、その2つ目が東日本大震災の関連というのが2つ目として挙げられます。 で2010年の7月のところに原子力安全化というところあのいたんですけれどもまさに11月に東日本大震災がありまして、まあ、基本的にはその経済産業省の方がメインなんですけれども文科省の中で一番その東日本大震災の対応を中心としてやるところにいました。 でそれから2016年の7月のところなんですけれども、復興庁というところに出港いたしまして、よく復興庁っていうと、あの熊本の震災とかも対応してるのって言われてるんですけど、復興庁はもう東日本大震災の対応がメインなんですけれども、そこで2年間、原子力災害復興班というところと被災者支援班というところにいて、原子力災害復興班というのは基本的にもう福島メイン。 で、次の被災者支援班というのは、これ1年ずついたんですけれども、あの被災3件、それから被災3件から県外にご避難されている方ってまだ数多くいらっしゃるので、県外にご避難されている方の被災者支援をどうしたらいいかということを考えていくことをあのやっていきました。 例えばなんですけれども、この復興庁時代がすごい文科省のときと違うなって思ったのが、すごい現場に行ったんですね、福島周一ぐらいで行ってますし、もう本当にあの被災地の自治体の方とか、NPO の方とか、それから民間企業の方と一緒になって、どういうことをやっていかなきゃいけないかってこと、で私がちょうどもう2016年なので、だいたいもうハードの支援はほぼほぼ完了していたんですけれども、心の復興とか生活再建支援とか、ソフト面ではまだまだ課題多かったので、 その3セクターの皆でですね協力してどういうことをやっていかなきゃいけないかということをやっていたのがそのこの2年間復興庁時代です。で、まあ、2018年去年の夏にまあ文科省に戻ってきて今広報室というところにおりまして、まあ、加藤さんと一緒に仕事させていただいてるんですけれどもやっぱりですねそのまあ震災の時にまあ震災対応をしていたり、まあ、復興庁時代の2年間で やっぱりその現場が近くてそのやっぱ社会課題に直接的にこう関与する仕事をしたいなと思っていたんですで、ちょうどです、ね、今年の3月その国家公務員の兼業というのがやりやすくなったのもありましてであの下副業というところで一般社団法人 RCF と書かせていただいているんですけれども5月にです、ねまあ、ここの団体何をしているかというのまあとでチェックしていただければと思うんですけれどもあの2011年東日本大震災、ね、を受けてその復興支援を 主にあのしよううとというこでで立ち上がった団体ですで今はまあもちろん東日本大震災だけじゃなくてですね各地 の, その社会課題解決のためのいろんな取り組みをしてるんですけれどもやはり引き続きですね復興庁時代で培ったこととかを生かしてもっとこの社会課題解決そして東日本の東北のために何かやりたいなと思ってその今年の5月から兼業を始めたというような感じですよろししくお願いします。 はいいお三方ありがとうございますちょっとは非常に短い時間ではありますがちょっと5分間に凝縮しきれないぐらいいろんなことをやっているあの3人というか私と含めていろいろやっていると思うのでその話はまた機会があれば話したいなと思うものの今日のテーマとしてはこの官民副用で切り開くトライセクターな新しい働き方ということでやらせていただこうと思うのでこういう仕事内容ももちろん入ってくるかもしれませんが基本は働き方部分を中心にお話しできればと思っております。 でですね、やっぱ4人いると結構あの話も広がっていっちゃうかもしれないんであのいくつかテーマ絞ってお話をしていきたいなと思っております。 はじめに皆さんにぜひお伺いしたいのが、ここに挙げてますけれども。ご自身のキャリアにおける現在の位置づけがどういうものか。その過去から、えっと未来に向けての、まあ現状っていうのがあると思いますけれども、それも含めて、今の自己紹介にちょっと延長的なものも。入れていただいて構いませんし、あのちょっともう少し詳しめに。キャリアっていう観点からお話しいただきたいなと思っております。でまたちょっと、こういう順番でもいいですか、でさい、最後僕、はるかしります。はい、わかりました。はい、そうですね、キャリアにおける位置づけ。 についてはまあ、外務省については、そうですねまあ、転職というよりは私的には留学みたいな気持ちが大きかったですね、なんかこの1年でやれることをあの広げてで、それを今後のまた自分の民間でのキャリアにつなげようかなという感じでしたね、なので、まあ、通常の転職とはちょっと違う気持ちであのやってみたというところがありますね。 だから、もともとその、なんだろずっといようとかはやっぱりなくて、一回ちょっと試してみようかなみたいな形で始めたっていう感じですよね。はい、そうでした。あの、これから、あの、行政にずっといようっていうのではなくて、そうですね。あの、パブリック、ディプロマシーのやり方を学んで、それを民間に戻したいみたいな気持ちで決めました。なんか、そういったのを学んでみたいと思った理由とか、なんかあったりするんですか。あったりするんですか。<笑><そう><笑> そうですね、まああのまあ、民間で同じ会社で広報11年しかも、えっと、1人ポジションだったんですねなのでそうすると結構成長機会も限られるなということを感じていました前職の時に、まあ、すごく楽しかったんですけれどもそれで、まあ、前職でも副業とか選択肢もあるんじゃないみたいなことをあの出てたんですが。 うん、なんか近い領域でもう1個副業してもあんまり成長につながらないかもなというのは感じましたしかかま、はい、やるなら全く別のことをやるほうがいいだろうなで本当は最初 週, 週2週1それこそで入れるのを探してたんですけど、まあ、加藤さんが教えてくれた球場の中では外務省の週5が一番面白そうであったと思い切って。 変えた感じですね、えー、なんか入り口も含めていろいろなんですね、みんなそれぞれさまざまな領域にいるなというので面白いなと思いました僕今は実はあの今月末までが一応、使用期間という形で、9月末そうなんですよ、週です。明日までが使用期間で、果たして小菅は10月1日以降いるのかというふうに、今、カメラの向こうの人たちもドキドキしているかと思うんですけれどもあの、ついこの間三3月31日まで延ばしてくれというふうにまあ言われまして、一応、使用期間が終わり、いよいよ本格稼働というふうな形になります。 なんか僕の場合はその自身のキャリアにおける現在の位置づけとして今どういうことを話そうかなって頭の中で考えてたんですけどちょうど小島さんがあのポンとキーワードを振っていただいたのでそこからちょっと広げるとやっぱりなんか新しい領域にチャレンジをする時に生まれる新しいその人脈とか広がりみたいなものって。 あのー、民間から民間、民間から民間みたいな形で、いろいろ民間だけで、えー、もちろん、えー、全然違う分野に行ってても、も新しいネットワークができるんですけど、今回僕が今回、一番その行政サイド、官の方に、えー、足を突っ込んでみて、一番思ったのが、まあ、圧倒的に政府筋の人たちのネットワークがドカッとこう広がると。 でもそれって実は民間にいるとそこのネットワークに入りづらさでもあるんだなっていうのが改めて言ってみてよく分かったことで僕としてはこの自身のキャニアにおける現在の位置づけとしては、まあ、新しいこのチャレンジを踏んだことでまた全然違う層の新しいネットワークが一気に広がっているっていう体感を今、覚えています。 もともとの NPO の方でも行政職員の方々の接点といそうのは基本的には地方行政で、まあ、国 の, その厚労省さんと何かお仕事をするみたいな時には一部とはつながりがあるんですけどもなんか結局は あ, のあくまでクライアントとそれを請け負う事業者の関係値しかなかったで。 なんかこっちの人だよって言い始めた瞬間にんて言ううでしょうかね皆さんの近づき方と何か興味を持ち方が変わってくる感覚っていうのがなんかものすごく僕の中ではいいチャレンジだなだったなと3ヶ月をちょっと振り返ったら思いいました、うん、ーはい、ありがとうございます。うん、という点でいうと篠原さんは今現在さっきちょっと、ね、自己紹介の中でも触れていただきましたが位置づけというか、まあ、そもそも何で始めようと思ったかも含めてもう少しなんか詳しめに話があればどうでしょう。 な、ま、ん、あ、で始めようかって思ったのは、まあ、多分2つありましてで1つ目が、まあ、先ほどの自己紹介でバーっとなんかこう2年か1年ごとにバンバンバンバン科が変わっていったっていうのがあるんですけれども結局ですね、まああのーまあ、2年ごととか短ければ1年ごとどんどんどんどんその自分の所属する担当する かっっってててていうのがどんどんん変わってきてしまって、うん、なかなかこう自分のやりたいことっていうのがあっても、うん、なんかそれを自らこう積極的にもちろん自分の行きたいか選べませんし人事課から言われたらはい次そこねって言われたら い, けないかないといけなくって、まあ、それってまああの各か各のまのやりがいはあるんですけれどもそれってなんかある意味受動的という か, なんか自分で自分のキャリアを選べてないなっていうのがあってで一方でまあ今回その兼業をしたのは、まあ、要するに自分で自分のキャリアを主体的に築いていきたい っていうのがあったんです、まあ、なので自分がその復興庁の時にま学んだことだったり、まあ、東大震災はまさにその時対応していたのもあるので、まあ、その時の知見なりを生かしていきたいなっていうのがあってで自分で自分のキャリアを築いていきたいなっていうのがあって一、まあ、つ、まあ、理由としては副業したっていうのがあります。でまあもう一つがですね復興庁時代にまひしひし感じたんですけれどもやっぱ社会課題って、まあ、まさに被災地って社会課題がもう本当にもうまさに今直面しているところでして本当に業界もう本当のに 行政だけではもうやっていけないんですよね。で復興庁の中にもまあ、これすごい特徴的だなと思ったんですけれども企業連携班っていう。 班ががああってかつボランティア班っていう班があるんですね、まあ、要するにもう国だけではなくってその企業と連携していかないといけないので企業連携班っていうのがありますしボランティア班っていうのも NPO 法人の皆さんの力も借りないといけないのであのボランティア班っていうのがあるんですけれども、まあ、社会課題解決していくにあたってはその行政だけじゃなくって行政民間 NPO が一緒になって課題解決していかなきゃいけないなっていうのが、まあ、組織上もそうなってますし実際まあ現地にいてもそうだなって思ったんですよね。で実際 実際私がその兼業先として選んだ RCF なんですけれどもあのトライセクターリーダーさっきトライセクターっていうあのワード加藤さんから出していただいたんですけれどもトライセクターリーダーを育成するっていうのを一つあのキーポイントとして掲げておりまして実際その RCF の仕事っていうのがですねその行政民間 NPO をつないでどういうふうに社会課題を解決していかなきゃいけないかってことをコーディネートするっていうことを主にあの RCF っていうのはやっているので、まあ、まさにそこに飛び込 実際、トライセクターで働くということをこう体感したいというのもあってまさにそのトライセクターの話は僕もこの後続けてしゃべりたいなと思いつつちょっと1個だけあの、もしかしたら皆さんがあまりイメージ湧かないかもしれないでお伺いしたいのがい移動が激しいって僕も文科省入って結構イメージ湧いたんですけどもともと入る前ってあんまりイメージ湧いてなかったんですよ 実, 実際どんなものなのかというかやっぱ1年2年が本当にほぼ全員移動しちゃうものなんです。 基本基本平均2年ですけど早い時はもう1年でもうほぼほぼ全員どの省庁も同じだと思いますけれども移動していっちゃうんですね。短い場合いるとどのくらいとかあるある感短い場合は1年未満の時もあったりします。はい。そこもその自分の希望が叶う場合もあればそうじゃなくて普通に言われる場合も多いと思うのでそこは結構難しいですね。本当に自分から主体的にキャリアを切りた い, ていくというというところは本当に。 あのそちらではやりづらい部分がもしかしたらあるかもしれないんで副業という形でやるのはすごいいいやり方だなと個人的にも思って聞いてました、はい、ちょっとトライセクターの話にあの合わせて僕もちょっと話したいなと思ったのは僕自身も元々その現状のキャリアの位置づけっていう点でいうとまさに僕の場合はあのトライセクターを結構意識してこの56年は自分自身に取り組んでいるつもりですでですね、まあ、56年とかもっとか7年8年なんですけれどもきっかけとしては、えっと、僕というよりは自分自身の妻がきっかけなんですけれども 妻が2012年のオバマの大統領選挙の時にちょうど現地のサンフランシスコにいたりしましたでその時にですね現地 の, あの選挙の盛り上がりを肌身で感じたんですけれども結構その時って選挙ってその前の僕らでいうとあまりちょっと身近じゃないというか。 そういう分野で活動する人もいるんだなと思ってたけれどもサンフランシスコにいると結構その民間人とかマーケターとか広報とか専門性を持った方々がかなりその選挙の方に入っていって船体とかに入っていって社会を変えようとテクノロジーを使って頑張ってるっていう、まあ、現場を目にしたっていう話を僕は戴冠んですけど妻から聞いてあそういう社会があるんだと思ってまず気づきました。 でそれで帰ってきたらですねやっぱりその自分自身もその政治行政に少し目を向けるようになってそれは国の方もそうですし、まあ、地方自治体とかその自分が住んでいる地域もそうですけれどもやっいろいろとその民間で仕事をしているだけだと見えなかったものがあるなとい う, ふうに思い始めていろいろありましたけれどもその妻が政治行政の世界で結局働いたというのもあって自分自身も興味を持って、えー、プロボノ的にというか、えー、っと別にその副業って形じゃないですけれども仕事をしていた時期があったりします。 それは、えっと、民間だけじゃなくて NPO もそうですし政治行政と世界も含めて副業という形だったら結構いろいろと動けるなと思って動いていた時期がありましたえ、まあ、ただですね、えっと、これも、えっと、さっきちょっとスライドをお見せしましたけれども年7年8年前からトライセクターを意識して動こうとしても当時20代だったんで そもそもそのセクターをつ な, ぐつないだり超えたりするにもやっぱり自分自身知識がなかったりとか経験も浅いっていうのがあったのでまずはそこの経験を積んでいくっていうフェーズが僕の中ではこの7年8年なのかなと思っていますその経験もできれば自分だけで積んだら結構厳しいので僕としてはその夫婦一緒にそういう経験を積んでトライセクターなキャリアを歩むような夫婦として動いていきたいなと思ってこの数年頑張ってきているのもあるのでちょっと今日本当は 一緒に行きたいなと思ってたんですけど、ちょっと今日残念ながら来れなかったんですが、まあそういった話をしたいなと思って今お話しさせていただいた感じになります。ということでですね。あの今、ちょっとキャリアにおける現在の位置づけもお伺いさせていただいたんですけれども、やっぱ4人喋ったら結構時間経っちゃうなと思ったんで、もうあの次の方に行きたいなと思っております。まあ、一応でも何かあったら随時振ってください。で、次のテーマとして挙げているのが今回テーマが一応トライセクターもそうですが、官民副業？ あの民間と民間の副業とかって結構増えてる気もしますけれども、官と民をまたいだ副業はまだまだ多くないのかなとも思うので、ちょっとそこにフォーカスしてお話ができればなと思っていますが、改めて今、前に出してますけれども、官民副業を始めた当初のことをちょっと思い起こしていただいて、印象的だったことでもいいですし、カルチャーショックでも構いませんし、あのなんかいろいろエピソードを踏まえてお話いただければ嬉しいなと思いますが、じゃあ、またお願いします。 はいそうですねまあ、私の場合、副業じゃなくて、まあ、民間からあの官に移ったわけなんですけどあの篠原さんおっしゃっていたように本当に人がすぐに移動される組織なんだなというのは入って知りましたで特に広報という仕事は結構、リレーションも大事でなんていうか民間だとずーっと広報をやる人が多い中であの国の仕事というのは違うとなんかリリか、まあ、その2年集中してやるというものなんだなというのが。 広報とかやるには難しい組織だなってすごい思いました。なので民間だと当たり前にあるようなプレスリストもなかったりだとか、あのそういったところはあそういうのを作るんですかみたいなそういう感じだったので、あなんかいろいろとできることはありそうだなという感じはしました。プレスリリースト配信に関しても、はい、やっぱ基本その民間だと普通に出すけど、記者クラブとか含めて結構。 座組ミが特殊だったりしますよね。うん、あ、そうですよね。特殊だしあとなんか情報をすぐに出すことができない、なんか室内の皆さんのなんかチェックをしてから出すとか、結構プロセスがあるので。 な, んかなかなか難しいなという感じでしたねでそれはあの私一人ではやはり何が変えられるということもなくいろんな提案はしたけれども、まあ、抜本的なことはできなかったなという印象でただ、えーとまあ、加藤さんなどと知り合ったきっかけでもある霞が関の広報会 っていうものがありました、まあ、各省庁の広報の人が集まって広報をよくしていこうという会なんですけれどああいうのってすごくこれからいいなって思いましたな。知見がたまるしあのみんなでだったら少しずつ変えられることもあるかもしれないなということでそういった光も見たっていう感じでしたね。 なんか自分たちが入ってみると意外とそういうコミュニティが多かったりしますもんね、はい、47会とかもそうですし、あとベンツ会とかもそうですし、いろいろあるものの、やっぱりそれって自分たちが飛び込んでみなきゃ知らなかったなってものが多かったりするので、うん、そこはまた機会があれば、シェアできればなと思いますじゃあ、引き続き小菅さん、お願いします僕はあの仕事がちょっと分かりづらいんですけども、もソ空トブ車プロジェクトのコミュニティマネージャーという、まあ、非常に勝みがせの中では違和感のありまくる肩書なんですよ。 ややっっぱぱ違和感ああるんんですすかやっぱありますね。<笑>なんか横に長いですねっていうい大体名刺交換をすると言われると大体課長補佐とか主査とか主任とかって書かれてるんですけど僕だけコミュニティマネージャーっていうふう に, 横に多分コミュニティマネージャー他にいないんじゃないですかねで何やってんのって言われても何やってるんでしょうかねってい う, ふうな感じで私も答えにくい部分があるんですがやはりあの政府 っていう風な立場とか国っていう立場になると、例えば都道府県の担当者と会うときも、えー、当然都道府県47都道府県をなんかこう平均して、えー、公平に扱わなければいけないフィルターっていうのがもうものすごく濃くやっぱり文化としてあるので、えー、当然言葉尻一つ含めてもどっちどちらかに偏りしてしちゃいけないんだっていうようなあなんかこうところが憤ふ憤んふんとする部分がやっぱあったりするんですよね。でもそれで全然悪いことではなくて、当然その国のためにやっているお仕事としては。 あのー。 叱るべきなのかももしれませんけども僕みたい な, なんかこう中途半端な遺伝子が異文化が入ることによって僕は週4日間民間なので言葉尻も別にあのもちろん公平には扱うんですけどもなんか僕が減り下っちゃいけないわけでもなんか僕がすごくホスピタリティ満載にサービスしちゃいけないわけでも全然なくってなんかそれを見ながらあなんか僕らのコミュニケーションってちょっと違和感あるのかなみたいなことをその官僚の人たちが知っていくっていうのはなんか今このたった3ヶ月ですけど雰囲気的に機運が高まって なんかこう、お付き合いする人、お付き合いする人、あなんかこう、経産省って構えて、えー、話に来ましたけども、意外とニュートラルで、良、えー、かったですみたいなことが起き始めていて、まだそれがでも経産省のためにどうなってるのかっていうのは、まだ全然、成果はないんですけどね、なんかそういうのは、あのー、ぶつかって、ダメって言われるまで、このペースでやってみようかなと、ちょっと思ってます。はい 今言われて改めて思ったんですけど、三ヶ月ってことはまだ十二日ですもんね。そうなんです<笑>週一ですから ね, <笑>なんてそねって。そうなんです。十二日、それしか言ってないですね。<笑>こんなところで喋ってる場合じゃないですよね。<笑>ねもっと国のために頑張れと思いますね。<笑><笑> なんかそれも含めて僕もすごいあの最初、結構戸惑った、まあ後でも話しますけども、うん、やっぱりその公平性とかその平等というか、うん、結構、敏感だとあまり意識しなくてもよかった部分が結構重要なウェイトを占めてるなと思ったののもあるの で, で、ね、ネガティブに言うとそうなんですけどでもなんか初めて国のために何ができるのかみたいな視座に立てたことは僕の中ではものすごい成長の ワ, イ ン, ワンワードだったなとは思いい、ねうん、いまますすすせんそんそな感じです<笑>はいはいはい、ありがとうございます。<笑> えっと今えっとお二人に関してはまあ基本的にはそのほうのから管に取り込んでというか副業というかまあキャリアチェンジも含めて初めて思ったことだと思いますけれども逆に篠原さんとしては艦にいてまあその中で副業として NPO に行ったっていう例だと思うのでちょっとまた視点が違うかもしれませんがお願いできればと思います。 そうですね、えっとまああの一つその始めてみて難しいなと思ったことがありましてそれはあれなんでそのその兼業の業務をいつやってるかなんですけれども結局ですねあの兼業しやすくなって要するに兼業する条件が明確化されて、まあ、しやすくなったとは言われてる一方でその国家公務員法上ですね平日 の, そのコアタイムはあの本業をやらないといけないんですなので副業してる時間はどこかっていうと平日 その本業が終わった後の時間もしくは土日なんですねとなるとやっぱりその各関係機関との調整とか普通はその平日 の, そのコアタイムやらなきゃいけないのでその部分が担えないとなると RCF としても平日の日中やってるけどそれに対して関わりづらいとれなことですか、ねあのー 取ってやるとかも基本的に許されてないので本当にもうあのプラスアルファなんか労働時間が増えてるっていうのがあって別にそれは今のところ別に苦ではなくてやりたいことがやれてるので苦ではないんですけれども。 そこはちょっとこうやってみてやりにくいなと思っている一方で、まあ、結局の法律上その本業を専念しなさいというふうに書いてあるのでそこはちょっと変えてはいけいいのは難しいんですよねそこをどうやってこ う, うまくやりくりしていくかっていうのはちょっとやってみて難しいなと今ちょうど感じているところではありますちょっとこれも僕勉強不足で恐縮なので分かれば教えてもらいたいんですけど、えっと、基準が明確化されたって具体的にはどういう何がやりやすくなった感じなんですかその春以降3月以降降月 あ結局ですねあの要するにあのこういう条件があれば兼業していいですよっていうその条件が明確化されたんですね人事局の方でなのでその条件さえクリアしていたらその兼業で結構あれなんですあのショーの中の手続きも なんかこう二枚ぐらいの紙にまああの必要とされている項目書いて、しかも人事課の方でさささとこうもうあのー、許可してくれるので、まあやりやすくなった、条件が明確化されたから OK NG が分かりやすくなってお っ, おっしゃるらなかったら通り、っしゃそもそもその判断もつきづらいから進まないそうそうそうみたいな感じですかね。はい、確かにわかりました。ちょっとこれ余談なんですけど、ちょっと僕この前知り合いと話してて印象的だったのがですね、同じくその国家公務員の有償兼業、お金をもらった兼業が。 始まりまりたって話を友人から聞いて第1号が8月から始めましたって言われたんですよ。で第言号が8月からってもって前からやですってるじゃないです か, だから何かって多分篠原さん見たくもともと兼業をやってるような国家公務員の方もいるはずなんだけれども意外とそのことが知られてなかったりとかあとはそのやり方が分かんないとかもあって結構もったいないなとも思ってるのでそういったのはもっと多くの方に知っていただきたいですしそのための場にも今日もなればいいなと思ってちょっとあのぜひお話しいただきたいと思ったのもありますが。やっぱ まだ知られてないんで、ぜひそこは僕らも情報発信頑張りたいなと思っている感じにはなります。はい。ですみません。ちょっと僕も少しだけ話をさせていただこうと思いますが、えっと始めたのがちょうど1年ぐらい前になります。でですね。その時でいうと、僕の場合、ちょっと皆さん、あのまあ。小菅さんは別として。あの？ 結構2人と違うかもなと思うのは民間企業も、えっと、ベンチャー企業も上場企業も経験していて NPO に関しても結構がっつり入っていた経験もあったりするのでセクターを超えるっていう点でいうと民間の、えっと、企業と NPO に関してはもともと結構やってたりしました、まあ、ただその中でも特に今回その国の方に非常勤として入っていて非常に違うなと思った印象的だった出来事がですねあの本当にこれ言ったら結構どうなのと思うかもしれませんが目標設定がすごいやりづらいなと思ったんですね 目標の設定がしづらいんですで何でかっていうと、えっと、NPO とかに関しては例えばですけれどもその支援者の数とかの目標があったりしますし企業でいうとやっぱり売上とか利益って非常に分かりやすい数字化しやすいものが設定できるんだけれどもそこだけじゃあの測れないというか本当にその別に数を追えばいいわけでもないしいろんな調整事を考えるのも含めて目標設定がしづらい現状があの特に中央省庁とか広報っていう面でいうとあるなと実感しました。 そこはまだまだ全然あの個人的には回が見えてなかったりするんですけれどもできるところから始めたいなと思って考えていてこれもちょっと皆さんがどこまで普段知っていらっしゃるか分かりませんけれどももともと興味があったけれどもそれを現場というかその自分の仕事に落としていくのが難しいなと思っていることとして例えば 未来投資戦略とか骨太の方針みたいな一応単語だけは知ってるかもしれないけれどもそれをじゃあどういうふうに業務の中の目標にブレイクダウンしていって落とし込むかとかは全然まだできてなかったりも個人的にはするのでそういったところはおそらく多分自分が入って思ったからこそできうることかなとも思って今後考えていきたいなと思ってちょっとあの真面目に話しちゃいましたけれどもこんなことをちょっと普段もこういう話してないからしなきゃなと思ったんですけれども考えていたりしています。 やはりちょっとその始めた当初感じたこととしたらそんな感じかなというふうに思います。 なんかあの事件的な話なんですけども僕らは6月17日に採用が決まったんですけどもちょうどそこからずっとか NHK のカメラクルーが追っかけてくるっていう、まあ、あの非常にきつい状況で始まりまりしたなんか初日からって言ってましたもんねそそうなんですよ初日の本当にカードをその持ってドアを開く瞬間からずっとカメラで追いかけられていて中で事例をいろんな局長に見せに行くシーンまで全部追いかけられるっていうあのただでさえ初めてのところに入るのにそのカメラが回ってるという。 そういう経験をしながら、あのー、過ごさせていただいたんですけどなんかその時に少し違和感を覚えたのが今こうみんながこう官民みたいな話をしている時にメディアもやっぱり少し官のなんか悪しき習慣を民間の僕がぶっ壊しに行くみたいなストーリーをなんか、ね、<笑>期待してカメラ回してたりとかそれをもともと描いてたりで起きるだろう起 き, る起きるだろう洒落こせ洒落こせみたいなこう空気がちょっとあるんですよ。 でえー、なんかこう注意したわけでもないんですけどもなんか そ, そこの狙いに。 僕らがかぶさるのってちょっ と, ょっと違うなと思っていてまだ当然初日だから分かんないっていうのもありますし僕はもともといろんな地方行政の人とあの接点を持っててもなんかそこの分断っていうものが別にそのなんかこう課題のコアな部分ではなくて当然カルチャーが違うセクターが違うところはあのそれなりに歴史も違うのでずれはあるもののなんかそこでどっちかが敵でどっちかが味方であるみたいな描写はすごく違和感があってなんかこうい う, ういろんなプレイヤーが現れている今こそ 新しいニュートラルなゾーンをどのようにその情報量としていっぱい出していくかってとても大事だなってなんか今、話してて改めて思いました、はい、まさに今、分断というキーワードを挙げてもらいますけど、うんうん、本当そこをどう解決するかというか分断しても全然社会前進しないと思うので、うん、そこは本当作っていいかなでですよ ね, うです ね, うですねの後ほどこの辺はまた触れれればなと思うのであとは何かありますか、今、この話で。 なんか本当そういうこと言えば数がねもうちょっと増えてこないとやっぱマイノリティっていうのはありますよ ね,、えー、数ってあるよね圧倒的になんかまだ民間から来る人とかあの人気付きも含めて少ないので、まあ、少数派だなと思いながら、えー、数の問題ある気がするんですけど僕、入って逆に思ったのは意外と民間の人いるんだなと思って出向者はいるんですけどあの霞が関っていう中に出向しちゃうと霞が関の人になっちゃうっていうね。<笑> その軸足をどっちに置いとくかっていうのは結構大事なのかなと思うんですよね。そ う, そ, う そ, う そ, うそうですね。なんでそれも含めて、そのまず現状をしっかり分かりながら、ちゃんと仲間を作るとかも含めて。少しずつでもできることはあるなと思っていて、わ、うんね、かあります。はい、わかります。じゃあ、えっと、次のテーマに行きたいと思っています。はい とこれも副業とは違うかもって話もちょっと想どできればなと思いますけれども官民副業だからこその難しさとか逆に生み出せる砂地とかもあるんじゃないかなとも思っていて、うん、こういういい話ができればとと思っっています、うん、でちょっとトップバッターがいきなり違くて恐縮ですけど副業じゃなくてもこういったテーマでなんか話をできることがあれば。 ぜひお願いいいしたいと思いま す, です、ねまあ、今回、カンデの経験をして思ったのは、まあ、圧倒的に数が少ないとはいえ結構、そういう意識高いあの広報をやっている官僚の人もいるんだなというのは発見でその広報会を含めて当事者としてそれが見れたのはすごく良かったなと思いました。 であの結果として私、任期が終わった後またメディアに戻ってあの仕事をしたいなと思ったのはこういう動きをもっと社会に伝えることっていうのはメディアの立場に行くともっとできるかなとかあのそこを経験したからこそやりたいことがまた見えたというのはありますね、これはなんか当事者にならないとなかなかわからない感じだったかなという気がしています。どうですか まさにニュートラルがいいと言いつつもそのニュートラルだから難しいともやっぱり思っていて当然、僕はその予算を持っているわけでも権限を持っているわけでもないのでただ名前で週1、官僚として働いていますというものだけで何かこう新しい創造性を生み出していかなければいけないというそこのなんかゼロから1を作る難しさっていうのは常に感じています。 ただ一方で生み出せるシナジーっていう風なキーワードでポンと思い浮かぶのがまあ本当に若い官僚優秀でそしてガッツセンターで頑張るし。 なんかその世の中に、えー、もしかして、えー、間違った形で、えー、何かこう政府が悪いことすると か,、えー、なんかバッドニュースが出るみたいな、えー、後ろになんか官僚も悪いことしてるんじゃないか風なあ発信がされちゃうときがあるんですけどいや中に入ってみると本当に、あのー、もちろん頭がいいだけではなくてです、ね、あのものすごくその寝ずに頑張るとか情熱がものすごいパッションが強烈みたいな人たち も, もう山ほどいてなんかそういう人たちに何かこうスポットライトがもっと当たるとシナジーみたいなものが。 生まれやすいのかなとか、なとそれを誰かが評価するというよりも彼らがもっともっと自分たちのなんか生きがいとして、えー、人に称賛されながら活躍していくみたいなのを社会全体として盛り上げていく機運ができたら嬉しいなとはちょっと思っていますね。うーんうん、シジう はいいありがととうございますちょっと時間の関係もあるからポンポンポンと最初いっちゃおうかなと思いますが、はい、引き続き篠原さんぜひお願 い, いたします、まああの生み出せるシナジーなところなんですけど若干まあ繰り返しになるんですけどやっぱまあ社会課題を解決していくにあたってやっぱ行政だけ担えるっていうところはちょっと限られてくると思うんですよねなのでまあ今後、行政官も、まあ、もちろん行政官として行政そして民間、そして NPO 各のおのの3セクターのですね考え方っていうのを知った上で物事を進めていかないといけないと思っているので私としてはですねその、まあ あの制度上、なかなか難しいところもありますけれども、あのもっと行政官もです、ね、副業して、もうその3セクターのです、ね、考え方、まあ、3セクターのリーダーとしての視点を養った上で、また行政としての仕事に生かしていくっていうのを、もっとやっていけたらいいんじゃないかなとは思っております本当、行政官の副業、増えると面白いですけどね、そ の, その際、やっぱデックなのって、働き方改革になってくるんですかね。 おっしゃる通りだと思いますなのでまあもちろんその本業は本業の時間として縛られているのはもうどうしようもないと思うんですけれどもその今私ができているのが結構ですねそこまで深夜残業をしてないので、まあ、その時間をきちんと充てられているので、まあ、国家公務員の副業を進めていく上ではあのその国家公務員として の, そ, の そ, もそもそもの本業の働き方改革っていうのもだんだんまああの私が入賞した当時と比べればペーパーレス化だんだん進んできましたけれども、まあ、それだけじゃなくてですね効率化っていうのを進めた上で副業っていうのも できるみんなが、ですね結構ですねみんな副業したいと思っている方はまあまああ周り聞いてみてもいるんですけれどもやっぱ深夜まで残業しててそれでちょっと土日もちょっとそれで副業ってのはしんどいなっていうのはやっぱ本音なのでなのでその本業のところの働き方改革を推進した上での副業っていうのを進めていかないといけないんじゃないかなとは個人的に思っており ま, す、はい、まさにちょうど先月かなあの結構話題になった厚 労, 厚労省のペーパーってご覧になった方いらっしゃいます 働き方改革も結構、提言が載っていて あ, ありがとうございますとかに関しても多分まだまだ知られてなかったりするのでぜひ皆さんにも手を取ったり見ていただきたいなとも思いますし、まあ、まずは自分たちからそういう改革を少し進めていくというのが重要かなと思いますで、ちょっとすみません、僕も少しこのテーマを話したいなと思って意外と僕、小助さんから出るかなと思いつつ出なかったんで僕から言おうかなと思いますけれども官民副業だからこその難しさって僕は結構コミュニケーションコストがあるなと思ってるんですね。 えっと、副業でいうと別に週1でも週2でも民間でやってたらやっぱ時間かけきれないから頑張れないってあると思うんですけれどもでももともと NPO とかでもやってたからその同時にマルチにいろいろやるのは別にあんまり苦じゃないんですよただ結構その霞が関で苦戦してるのはそのコミュニケーションコストっていう点でやっぱりツールが使いづらいというか例えばそのスラックとかチームズみたいな普通日常を使ってるあのツールがないから基本的にはやっぱりメールベースで連絡来たりするんですよね でそれだとやっぱりその距離感があるのでメールをババババンバンバンン僕の勤務日じゃない人にメールをバンバン来る人は多分いないと思いますけれどもスラックとかチームだったら多分、勤務日じゃなくても結構気軽に連絡くれてあの状況を追ったりすることもできるかと思っています。 1週間前に出勤して次1週間経つと結構物事が動いていることあると思う<笑>そうでした、ね、そうそうそう僕結構それで今困ってるっていうか困っていることがあって、うん、多分それがツールとかがあってサムスンの行政情報システムとかがう ま, くうまいのがあれば解決できる部分もあると思うけどそれが結構ないのは苦戦するとこだなと思って。 そこはちょっと改革を期待しているところかなと。そうですね。そこは思います。週一なのでおっしゃる通り七日前の情報がアップデートされて七日後に行くと全然違うことになっているってことが本当にはまたあるので、それを中間地点で見れないみたいなものはまああの難しさありますね。そうですね。なのでそういったところは課題あの難しさかなとも思いつつ、うん、逆に本当生み出せるスナジーとしてもこれをすごいお伝えしたいなと思うのは、やっぱりどちらにとってもそのセクターで経験したことって本当に篠原さんがおっしゃる通りあの活かせるなとすごい実感しています。 特にこの1年間やってきたことも振り返ってみるといろいろあるんですけれども、例えばですけれども、僕の場合、マーケティングとか広報ってやってるんで、民間企業でいると、例えばですけれども、シャープさんとかタニタさんとかがツイッター活用を中の人として、すごいあのうまくやってるとかって結構有名事例で知れ渡ってるんですね。ただ、それって結構僕も民間企業の方にそういった話をしに行くといや、うちは大企業だったし、かいから無理だよって話を結構聞いたりします。一方 えー、国の方に行ってい話を聞くとこれもちょっと皆さんどこまでご存知か分かりませんが首相官邸のインスタグラムが結構話題になったのって知ってたりしますか首相官邸のインスタこれもちょっとぜひ皆さん知っていただきたいなと思うんですけれども首相官邸インスタが女子高生が中をやってるんじゃないかってくぐらいあのうまくて話題というかインスタのストーリーズとかの使い方がうまいんですねでそういった話を見るとまあ実際別にえー まあ、多分官邸って一番固く運用してもおかしくないようなところでもそういうるい運用をするとかも含めてやっぱり振れ幅がいろいろあるのでそういう事例をまた民間の方に持っていって大企業とかに説明すると結構響いたりするケースもあるっていうどちらにとっても学びが結構あるなと思っていてそういったのはまさに官民副業でやってる人たちがどんどんどんどんそういう事例を持っていって。 えー、垣根を越えていくっていうのが重要かなと思ってぜひご紹介したいと思っていた感じになりますなか、ね、チャレンジぱりしてる気がします制度ってい う, ふうな意味ではまだ固まった制度は経産省の場合はないんですけど、うんうん、例えばメールを外で見れるようにするのにもう少しハードルを低くしようとか、うん、いろんなものをそのゼロから1生み出そうとして前向きにはなってる感じはするかなと思いますね、うんうん、そういうううものに対してそそですよねいったのもまずはその身近に触れて知ってほしいしちょっともう一個お伝えしようかなと思ったのは、うんうんうん、僕その えっと、官民服用という点でいうとこれもやっぱ重要かなと思うのは2年間とか3年間とか5年間官にいましたとかなると別に悪くないですけれどもその間やっぱりその3年から5年間ぐらいの民間側の事情から遅れちゃったりとか逆もまたしかりで。 年年から5年間の方からら間のの方離れれたとととなるとその分やっぱキャリアドスターを遅れちゃうと思う思んですよ、ね、でもそれをやっぱ同時に副業でやることによってリアルタイムにその情報をちゃんとキャッチアップしながら双方に生かしていくってことができうるかなと思うのでそういう点でも別に転職とかそのキャリアを変えることを否定するわけじゃないですけれども副業っていうスタイルでセクターを越えていくことはもっともっと増えていっていいんじゃないかなと思ってちょっとこのテーマも話をさせていただきました。 でただちょっともう次に行こうかなと思ってるんですけれども<笑>ちょっとここからはですねあの先ほど小菅さんから挙げてもらったあの分断っていうキーワードも含めて話をしていければなと思っておりますセクター間の分断とは私これ私流解決法でいいんですよね っていうものともと小菅さんからこれは話したいと言ってあげてもらったんでぜひ入れたいなと思っていますしよければちょっとこれはトップバッター小菅さんでぜひお願いいいしたいなと思いま す, うあのうす自分で書いときながら多分いろんな世の中には分断があってあえて今回トライセクターだったのでセクター間の分断に少し絞り込みをすると NPO と民間でも民間とその官でも、えー、もちろん官と NPO の間でもさまざまな分断があると思うで でもちろん僕らはあいろんな分断の中で、えー、それをすべてオールクリアにして平和教を作ろうとしているわけでは当然ないんですけどもなんかその分断に立ち向かう姿勢とか所作みたいなものっていうのがまさに僕らみたいな宗〇〇官僚みたいなのが求められているところなんじゃないかなと思ってこの問いをちょっと立ててみましたあの僕が感じているのはあむしろ社会の方で社会が何か官と民っていうふうなあ二元論でこう話しがちなこととかあ何かそこに対してこっちはこういう原理で動いているけども あっちはああだよねっていうようなものそのものが何か分断をより増長さ せ, 増長させてるような気がして、えー、ならなくて僕の解決方法はなんか常にいろんな人の思っている何かこうこうじ ゃ, じゃん ないかみたいなことをそうじゃないよと柔らかくこう伝える技術みたいなのが僕の実は求められている、うんうんうん、スキルなのかなと思っています。なんか例を挙げれば一番面白いのかなそれこそ先ほどの NHK の事例でもずっとその地方出張までついてきて、えー、インタビューのシーンではで小菅さん1個でいいんです何か今官僚の方に向けて言いたいことは<笑> ありますかどうぞみたいなこと言われるんですけどあこれまた煽ってくるな煽ってくるなみたいなことを考えた時に「いやあの僕が変えようなんてことは思ってませんと」とただ何か僕を通してえ自分が変わろうとする風な気分ができたら嬉しいですねっていう和法だけでずっと逃げてきたんですけども結果的にはその報道がどうなされたかっていうと。 3ヶ月間一緒にやってきた課長補佐が、えー、最終的に自分は何か組織の固い中でちっちゃくなっちゃってたけども民間の人と一緒にプロジェクトを進めることによって、えー、開けてもっとチャレンジしていいんだっていうことに気づかされましたっていう現実が取れたので、うんうんうん、僕が何かそっちに誘導して僕がフォーカスされて、えー、戦う民間みたいな絵の出方ではなくって、えー、何か受け入れて柔らかくなっていく官僚みたいなところにフォーカスされた結果、まあ、僕は実は狙い通りだなとは思ったんですけど。うんうん なんか皆さんの中でもそのセクター間の分断は当然、何かしらこう厚いものでも薄いものでも感じているものがあって何かそこを自分という駒があいたことによってあいい感じになったなみたいな事例をぜひ今日は4人<笑> 3社344 4社44を聞きたくてです、ねえー、立 て, てきました例えばどうですか、その復興庁みたいなものも含めて、えー、RCF の方に行かれたときに何か当然なかの分断みたいなものにぶつかったこともあられる。 なんかそこで自分がハブになってどうなったみたいな事例とかあったりするのかな、うん、くいうんとですね具体的な事例で申し上げるのは若干、まだちょっと難しいというかないんですけれどもやっていいと思うのが。 まあ、今だとまあ民間、行政、NPO でまあもちろん民間だったら利益出さなきゃいけないとかおののが担わなきゃいけない使 命, みたいな使命というかあのものあると思うんですけれどもま あ, あ, のある意味最終的な理想かもしれないんですけどそういうふうに要するにまあ私はもう民間のセクターの人です私は行政の人です私は NPO の人ですじゃなくって。 まあ、本当にもう社会課題解決するにあたってはもう民間は民間だけでとか行政は行政だけで解決できないのでそのセクターのそのおのの言語というか立場を理解した上でかつ人がもう民間だけ私は民 間, もう民間の畑しかあの 民, 間の民間のキャリアしか歩んでいませんっていうだけじゃなくてできれば民間も行政も経験しましたよとか民間と NPO をあの経験しましたとかですね 2, 2セクターでも3セクターでもいいんですけれどもいろんなセクターを経験した人が増えてくればこういう分断というのも、まあ、かあのなくなっていくんじゃないかなと、ねうんまあ、ある意味、ちょっと理想でありますけれども、うん、最終的にはそういう人たちが増えていったらいいんじゃないかなと思っております、はい、同じくあのなんかそのいい事例になりたいなという思いはなんか常にあって週1官僚みたいなところが僕らが悪い事例になるともう次年度以降多分ないなみたいなところもやっぱりこう責任としては思ってたりするんですよね。そういうい意味ではなんかあの去年から やられていていい先輩週丸々官僚さんじゃないですか、はい、そういう意味ではなんかこう次世代にいや も, うもうその後も2人増えてるんですよねなんかそれをなんかこう未来に向けてどうしていきたいみたいなことってありますかとかまさにそれは今後考えていかなきゃなと思っていて、うんうんうんうん、まさに僕も同じようなことを考えているというか、うん、週丸官僚に関してももっと増えるといいなと思いますし、うんうん、セクターをつなぐ役割ももっと社会に認められてそこにお金もちゃんと発生するし、うん、プレイヤーが増えていくっていうのはすごい あの目指したいなとは思ってますちょっと1個だけあの誤解を招きたくないんでお伝えしたいなと思うのは一応今回官民副業って言ってるから逆にその官民の分断があるんじゃないかとかトライセクターっていうと、まあ、3つ政治行政 NPO 民間あの企業との3つっていう意味で言ってるから3つ以外はどうするんだって話も含めて本当マルチセクターでいろんなところの垣根を越えてつな、ね、ぎ役っていうところが増えるのが重要かなっていうのも含めて話したいなと思ってるんですけれども改めてですけれどもやっぱ。 これもちょっと最後 の, 方の話につながっていくんですがやっぱキャリアってとはいえ個人の人生も重要だったりするのでるあまりそのチャレンジしすぎも難しかったりするじゃろのそう よ, よいバランスをちゃんとまずは僕らがしっかり見つけていって、ねうん、その中で本当におっしゃったみたいにいい事例としてちゃんとちと後輩が増えるとか、うん、新しい人が増えるっていうふうにしていきたいなと思ってるといる。ちょっとなんかうん 終わりっぽい話になっちゃうんですけど、<笑>まあ、そういったのを考えていたりしてます、はいはいはいはい。はい、ありがとうございます。そうですね、そう私もまあずっと民間長かったんで、うん、周りからもよく行くね、どうしたの、うんうんうん、みたいなすごい言われました、うんうん。なんでまあ私みたいな例が増えることがなんか。 あのなんでしょうね門戸を開くことにもなるのかなと思ったりはしました、うん、で自分の中でも、まあ、私のキャリアって編集も長かったし PR も長かったしそこも違うキャリア行ったねって思われることもあるんですけど結構編集と PR って同じように情報発信であの表と裏みたいな形でつながっててで、まあ、今回行政の仕事も、まあ、民間とやはりつながってるところもあるなと自分なりのこうつながりを感じながらうまくつなげられればいいのかなという風に思ったりしました。うん はいありがとうございます。ちょっとそういった話も含めてなんかこの話だけでももっと話したいなと今思いつつ時間が多分残り10分ぐらいになってあそうか4時まで4時までですね確か明日これなってしまっているのでもしよければですねこの後少し時間設けてあの皆さんからも質問とかがあれば答えしたいなと思いますしなければ多分小菅さんが僕らに食ってくれると思うのでそういう話をしたいなと思ってるんですけれども皆さんの方から何か質問があればぜひぜひぜひぜひお願いしますどなたかマイクをこう一個はい。 あとこっち3本で回すんで大丈夫ですあの横浜から来ました佐藤昭弘と申しますあがセクター間で KPI が違うような気がするんですけども KPI の違いであのここはだいぶ違うなと思われたところがもしあっ た, た, あったらですねちょっと教えていただければと思うんですけども。 ちょっとあの個別事例でお伝えするのは難しいんですけれども、まさにその KPI の違いばっかりというか、これって別にその副業として入ったからどうこうでもないですし、おそらく官民連携でも同じテーマかなと思っています。えっと 例えば文科省にいてもその企業にお願いすることありますけれどもその企業がしたいこととこちら側が求めていることってやっぱりすり合わせが非常に重要でそこは別に違う例ばっかりなんですけれどもその違うところをいかにそのお互いが歩み寄ってここだよねっていうその共通点を見つけていけるかどうかなのかなと思っていてむしろ僕らはそういう役割を担わなきゃいけないですしそこは本来は僕らみたいな人がいなくても双方がちゃんとあのお互いすり合わせていくってことをやっていく必要があるのかなと思って聞いています。 あのプロジェクト確かに個別の KPI みたいな話にはなかなか集約できないんですけども僕はあの少し近づいてきてる部分を感じていて特にそのバックキャスティングとか。 今その国全体でやってるムーンショットみたいな話を引き合いに出すと何かまずはあるべき理想みたいなものをその数値上だけではなくって国はこうあるべきとか産業はこうあるべきとか教育はこうあるべきだみたいな大きなそのこうあるといいよねみたいなところから逆戦票を引いてその世界に行くためにどうやって行くかみたいなアプローチが割と省庁をまたいでもいろんな部門がそういう動きをしてるんですね。これ民間に目を落とすとす例えば加藤さんがいいっっぱい付き合っている、Facebook ささんとかさんととかかみたいなところも含めて、えー、非常に大きな理想郷みたいなものからあブレイクダウンしていくと今何すべきかみたいな風土ってこれ官も民も今なんかそっちが少しトレンドになってるのかなと日本ってどっちかというと高キャスティングでいろんなものを積み上げていって実績を残していって KPI 達成達成じゃあ次年度以降1 0 0 1 0 0 1 0ーみたいなところで力強くなってきたあ雰囲気はあるんですけどもなんか今あ僕の勝手な肌感としてはあ政府の人たちもバックキャスティングみたいな言葉が民間の人と共通言語で話される という感じを見ると、えー、違いこそあれなんかこう今一枚岩になろうと少しずつ距離がキューッとなってきてる感覚を得ています。 ももししかかかするととちょっと 変, 変かもしれませんけどなんかその辺私もそれ思います、うん、あの特に広報をやってるので、うん、昔は本当にメディア露出何ページ出たね、うん、いくらです、うん、みたいになってっいたけど今はなんか会社としてどう見られるかとかじゃあどういうイメージの会社にしていきたいみたいのって、うんうんうんうん、すごいあの外務省でやってた日本をどう見せるかみたいなものと近くって、うんうんうんうん、結構、外務省の指標の方うがあこういう指標であの民間の企業もやってったらいいんだなって国の方が積んでるなって思うような部分もあの今の時代だからかなと思いますけどありました。 なんかそういう意味では今の q をあの生かさせてもらって、なんか kpi の違いみたいなものをミント関係論じてみたいっていう、ちょっとあ欲求が今出ました。まだまだあるんだと思います。僕らたった4つの事例しかないですけど、なんか今のご質問はすごい！いい！グッドポイントだなと思っていて、そこはすごく話してみたいテーマでもありますね。ぜひせっかくいらせていただいた後で、またぜひ話させていただければと思います。ありがとうございます。他もしあればどなたかと思いますが、いかがでしょうか？ ななかなかあのピンで質問するのは難しいかもしれないので<笑>僕から投げかけてみていいですかね、挙<笑>手で、週丸日完了みたいなのを今日の話聞いてやってみたいなと思う人、ちょっとどれぐらいいらっしゃいますかね。 はいやっぱね、あ, ありがとうございますあの カ, メラの、はい、カメラの向こうの方これ、ね、会場の3分の1の方が、ね、今手を挙げていただいてもうびっくりしているところなんですけどもあのそうこれ、ね、すごく大事なことでやっぱり僕らがなぜここでみんながどこから集まって話をしているかというと未来に向けて、その事例なり、えー、更新をつく、えー、育てたいとでもそれって何か僕が人事権を発動できるわけでもなく何か感じ取ってもらって楽しんでいただくことが大事なのかなと。い う, ふうに 思いましたはい、なで本当に今、非常に素晴らしい問いかけをしていただいて、本当に今、特に手を挙げた方々、ぜひ後で一緒に話をして、はいはい、どうやったら始めれるかとか、逆にこちらとしてもその受け入れ枠を作らなきゃいけないのもあるの で, そううで、ね、その辺本当に考えたいなと思っていて、ぜひあのご一緒させていただければと思っております、はい。と言いつつ、ちょうど今、あと5分というのも、はい、そろそろ出たんで、はい、あのそろそろちょっと締めのメッセージの方にも行ければなと思って、はい、いるんですけれども。 <笑>はいえっとまあ、最後にということでっっ一応、えっと、1人当たり、まあ、4人なんで1分ちょいということで、うんまあ、1分目安に最後、その今日話した感想とか、うん、言い足りなかったこと、まあ、これ喋ってないことがあったりとかもしくは皆さんのメッセージとかがあればぜひお願いしたいなと思っていてあのまたちょっとこの順番でお願い し, しても い, いですか。 短い経験の中からお伝えできたこともあったらよかったなと思いますあのすごくあの私自身はあの副業じゃなかったこともあってかなり勇気ある決断だったんですけれどもでもすごくよかったなと思いますなんか皆さん人生をこうちょっと転換したいなみたいな時期だとかもっと知見を得たいなっていう時にぜひあのこうあの転職民間の転職だけじゃなくてそういう国っていう選択肢もあるっていうのをあの覚えておいていただけるとあの良いのかなと思ったりして います。ぜひあの仲間になってくれる人が増えたら嬉しいです。ありがとうございます。 僕は今日のトークをそのしてて加藤さんの言葉がちょっと印象的でその僕ら結構人生をかけて働き方を改革したみたいなところってやっぱあるんですよ、うん、で何が嬉しいって NHK のことやい や, いや言ったりしましたけどもあのその報道を見て誰が一番最初に喜んだかっていうと父親から電話がかかってきてなんか出てたよとととその今度は父 親, がと父親もともと事前にに言わずに、はい、あの母には言ったんですけどもあまりそこのコミュニケーションパスがうまくいってない状況もあって<笑><笑>あの伝わっているような伝わってないような。 で父は誰から聞いたかっていうと父 の, その大学時代の友人からお前の息子じゃねえかってい う, ふうに出たとなんかそれってなんかこう違う形の親孝行みたいなものを含めるとあ今は働き方の話をしてるんですけどもなんか生き方そのものを少し新しくそのいろんな僕の身の回りの人たちに知らしめることができたんだなとなんかそこがなんか身近な人たちを幸せにする行為である働き方を選択できれば何か面白い人生になるんじゃないかなとい う, ふうに感じました。 はい、はい、ありがとうございます。じゃ、先ほど、あ、なるほ先ほど投げかけていただいて、何人か、その週、丸、あ、何人かじゃなくて、大半の方がですね<笑>。<笑>大半<だ>、ね。<笑> <笑>週丸カンやりたいなって手を挙げてくださって嬉しいなと思いましてやっぱりですねこれから生きていくにあたってやっぱ自分で自分のキャリアを築いていくっていうのはなんかあるべき姿じゃないかなと思っているのでぜひともですねやりたいなって思った皆さんはぜひファーストステップをあのしてあの私たちと一緒のこちらのサイドに来てくれるとそうここまではい来てくれると嬉しいなと思っているので一緒に頑張れたらなと思います。 ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では加藤さん、すごいお三方 す,、うん、すごい短めでなんか結構まだ三分ぐらいあるから。加藤さんがやっぱりこれを ね, いいれをね企画してるんで、<笑>加藤さんが最後締める三着を残したい。まあ三分もつかないんで一応まあ軽く話をさせていただくと、はいえー、改めて皆さん今日はありがとうございます。と, と一応ですね今回のその折損企画もそうですけれども、やっぱりまだまだその意外とこういう働き方ありだなって思ってくれる人がいるはずなんだけれども、やっぱその選択肢が見えないと考えることも結構難しかったりすると思うんですね。 僕自身、週2管理をもともと始めたのって、やっぱその前にいろいろプロセスがあって、例えばですけれども、今日この会場にもいらっしゃいましたけれども、あの政府 CIO 補佐官の方々とかって、週1日から民間と兼業で結構やってる人も大勢いたりしますし、あとはですね、今日他の会場でセッションやってましたけれども、STO ってご存知の方いらっしゃいますか、STO、ソーシャルテクノロジーオフィサー、ありがとうございます。 まさにその STO みたいなえっと NPO にえっと企業でいう CIO みたいな形でえっとエンジニアとかその経営の意思決定に関われる方々が入っていくというその STO プロジェクトというものも Code for Japan さんが旗振り役でやってくれていてまさにそこに今登壇者の方もいらっしゃいますけれどもあったりしていて何が言いたいかというと官×民の中でもいろいろあるしじゃなくて民×民でもやっぱりいろんな違いがあるのでそこ の, あの垣根を越えていくようなプレイヤーが増えていく選択肢がかなり今多様になってきているんじゃないかなと思う なのでそういったのは本当にぜひ皆さんにも知っていただきたいですし個人的にもう一個ぜひこれをお伝えしたいなと思ったのは最近個人的なマイブームがですねあの政策起業家っていうあのキーワードです。政策ってあの政策なんですけれどもちょうどそういう本を読んでですね結構感銘を受けましたでそこにあった印象的なエピソードがアメリカの方でですけれどももう50年間ぐらい続いているホワイトハウスフェローシップっていう制度があるらしくって。 ホワイトハウスフィロシックこれ何かっていうと、まあ、30歳前後の結構優秀なビジネスパーソンが1年間とか2年間っていうスパンで、えっと、アメリカ政府の、まあ、ちゃんと給料をもらいながら、えー、政府高官の方々のアシスタントとかをするっていうまさにその官民の垣根を超える経験を結構若い段階からしていって将来的にちゃんとその社会を良くするような仕事をするための、まあ、トレーニングというか研修期間があるみたいなことも聞いていてですねこれ素晴らしいなと思って。 そういっなのを日本でいなでました。そ の, その政策基業家の本もぜひ皆さん興味があれば読んでいただきたいですし官と民もそうだし NPO 政治行政民間とか含めていろんなセクターの垣根を越えていくプレイヤーが増えるといいなと改めて思っています。 まあ、ただその際やっぱ重要なのが自分たちの人生、キャリアも大事だと思うので無理しすぎずにできるところからっていうのもすごい大事かなと思っていてそのためにもやっぱりあの僕らの経験したことはぜひ参考にしていただけると嬉しいなと思うのでぜひこの後あの名刺交換とか含めてお話しさせていただければと思っておりますのでちょうどあと12秒という形になっているのでこの辺りで終わりにさせていただきたいと思いますがもう大丈夫ですか終わっちゃってので、今日は皆さんご清聴いただきましてありがとうございました。あありりががととううごござざいいままし た, ました。皆さんす。